はい、どうも皆さん、こんにちは、のじっちです。というわけで、いやいや、意味がわからんすね。何ですか、このニュース記事は。もう本当にもういろんなね、感情がふつふつと湧き上がってきたわけなんですけども、まあ、本日はですね、この鬼滅の刃の新シリーズ、刀鍛冶の作戦がですね、まあ、放送中止になってしまう可能性がありますよということで、まあ、ニフティニュースさんの記事を引用して、まずはですね、まあ、その理由などを解説していこうかなと思います。で、その後にですね、僕の意見を言いたいなと思います。では、早速ニュース見ていきたいなと思います。 思うんですけどもまあ、アニメ鬼滅の刃の放送中止の危機とで10カルト壺が。 登場でその背景がね影響となっているんじゃないかというわけでねま最近いろいろねありましたけどもそれがちょっと関連してるみたいですねというわけでこちらでございますねはいえ7月の8日ですねまあ安倍総理のね事件があってねまああれは非常に僕もね本当あの日はね心を結構落ち込んで何もできなかったんですけどもまあ犯人はですね壺を売ることでも知られているねちょっと宗教関係がね絡んでいたとねえいうことがねまあ明らかになりましたけどもまあそれがですねまあ鬼滅の刃とのまあ関 系がね何もないように思えるんですけどもあるんじゃねということでこれマジで意味わかんないんですけど実はですね刀鍛冶の里編にですね登場する、まあ、品津川玄也ですねが持つ武器が、まあ、銃であることそしてですね敵が壺の鬼玉子ですねということであることなど、まあ、この事件を彷彿させる要素が多いのですと、まあ、それが理由で刀鍛冶の里編が放送中止になっちゃうんじゃないのって今言われてるんですよはい。 皆さん分かりましたか要は、こじつけですよね。あの、刀舵の里編で登場するのが、武器、そして壺が出てくるから、この事件を彷彿させて、で、それで嫌なニュースだったから、うん、何も悪くないっすね。鬼滅の刃。マジで。うん。鬼滅の刃、マジで何も悪くない。うん。なのにも関わらず、この事件と関連しちゃってるから、みたいなことを言ってるんですけど、何も関連しないよね。まず、ここでもう、僕は意味が分からないなって思ったんですけど、まあ、続いてですね、まあ、それをちょっとこう、フジテレビにね、 あの、こう、言ってみるとですね、フジテレビのこの意見としてはこう来たみたいです。こちら。えー、アニメとはいえ、歴史的な痛ましい事件を思い起こさせる要素が多いとなれば、放送中止の可能性もゼロではないだろうと、フジテレビが言ったみたいですね。は<笑>いや。いや、笑い事じゃないですよ。はマジで意味わからん。もうマジでフジテレビさー、 もうそれだったらね、鬼滅の刃を持たないでほしいよね。フジテレビの放送でね。うーん、もう東京 MX でいいから別にっていう感じだよね。アニメ一期放送した時の東京 MX で放送すればいいから、別に、そう、フジテレビが持ち受けなくていいからね。うーん、そういうこと言うんだったら、フジテレビさん担当にならなくていいっすよって僕はすごく思うんですけど。いやー、これ逆にですね、放送中止にした場合、逆に彷彿させないかっていう。 ことだよね、なんで放送中止にしたのっていうのが、ま、あ結構こう話題になるじゃないですか。で、それでこの事件と関連してるから、みたいなさ、ことを理由に言うんだったら、それはマジで逆に、あの、この事件を彷彿させるでしょっていうね。うーん。普通に放送すればいいじゃん。別にだって関係ないんだから、鬼滅の刃と。何も。だって鬼滅の刃の原作はとっくにも、とっくの塔に何年前に書かれたかわからないですよ。で、それが関連してるなんて、マジで意味がわからんし、僕としては、ま、 全くそのこじつけというか、なんか無理やりすごいことしてんなみたいな。うん、ひどいひどいよ。お前<笑>マジで炎上商法だよと思うんですけど、まああのさらにですね。こんな感じでちょっと笑い事じゃないんですけど、なんかひどいこじつけさらにありましてですね。刀鍛冶の里園よりねまあ、後の話になるんですけど、鬼滅の刃にはまあ上弦の二刀魔ね。まあ、この前ちょっと出たんですけど、そういう敵キャラが登場するんですよ。で、これはですね。まあ、あのカルト教団の教祖という一面を持っている。まあ鬼なので、まあ、これも銃撃事件を。 させる要素の一つになりかねませんと言ってるんですよねこれ誰が言ったのこれマジでこれマジで誰が言ったの逆に頭いいよ君 うん。逆に頭いい。こんなこと思わんから。この事件を報復させないから、別に。いやー、ちょっとね。うん、意味がわからないっすね。うん。でさ、上限の鬼ドーマはさ、別にカルト教団の、あのさ、教祖っていうのはわかるんだけど、敵キャラだし、めちゃくちゃ悪いやつだし、それを、だからこう倒しに行くんやで、炭治郎たちは。うん。ダメなの悪いやつを倒すんだね。そういうこう、銃撃事件を報復させるような敵かもしれんけど、それを、 倒すんやで。そういういいお話やん。で、そういうカルト教団のなんかこう、ね、そういうのに勧誘させるような、あのね、内容だったら確かにそれは今の状況では悪いかもしらん。でもそれを倒すお話やで。逆やで。うん、正義のお話やで。それがダメだったらもう、<笑> このはは終わってるなと僕は思いますね、うん、でまあそのねまあアニメこのね放送中止に関する、まあ、記事が出た時ねまあネット上にはどういったね意見が飛び交ったかというとですねまあこんな感じですねえタイミングよく壺売りカルト宗教が今更さら世間で悪いと認識され始めタイミング悪すぎとねいうことでねまあ確かにそうタイミングが悪いまずね うん、タイミング悪いのもそうだし、こじつけが悪い。マジでこじつけがすぎるぞ。で、放送していいのとかね。これはもう未来落ちだろうとかね。 うん。なんか、これ、このさ、ネット上のさ、意見もさ、これなんかさ、怪しいな、これ。うん。あえて悪いところだけ、なんかピックアップして、これ記事にしてないか。うん。僕はすごくこの記事が悪いように思えるんだけど、どう思います皆さん。うん。他にもフジテレビだし、なんなら放送をやめそうとかね。まあ、それは確かにそうなんだよね。で、他には、鬼滅の刃は社会刺激作品だったとか。 これだから本当アンチ側の意見を取り上げてる気がすんだよね俺はね、うん、えシナズ側には大好きな兄がいるえ銃使い敵を憎んでいるという設定が もうこれもさ、うん、もう設定がさ、あえてこじつけさせてるというかさ、なんかひどい妄想だよなって僕は思うんですよね。なんかこのだからさ、なんかネット上の意見とか言ってるけど、これ一部のさ、アンチ側の意見をさ、勝手に取り上げてこう言ってさ、そう、みんながそう思ってるみたいなさ、いうね、変更報道にしてないかと僕はすごく思うんですが、はい。なので、はい、あの、こういうニュースをですね、ちゃんと受け取りきれない人もね、もちろんいらっしゃるので、 僕のこういったチャンネルでですね正しい情報を流していこうということでねまあ今日は取り上げたんですけどなどのねまあ、声がね一応ね飛び交ってるみたいですねでこんな感じで最後にまあ、果たして鬼滅の刃はストーリーを変えずに放送はできるのだろうかということなんですけどもまあもうこれを踏まえて僕のね意見は一つですよ まずですね、うん、この刀鍛冶の里編という物語に対してのこじつけが過ぎるし、そんなにアニメ鬼滅の刃の放送をやめさせたいのかということなんですよね。うーん。で、これ記事書いてる人がね、多分鬼滅の刃のアンチなんだよね。うーん。じゃないとこんなことできないし、わざわざ取り上げるほどのね、なんかこう内容でもないし、うーん、こじつけてわざわざこの PV 数じゃないけど、なんかこの記事のね、 うん、なんかアクセス数っていうのを稼いでるんじゃないかと。で、それで炎上商法で自分の記事がこう、たくさんの人に見てもらうみたいな、そういう悪いね、稼ぎ方をしてる記事の、そのね、書いてる人がそういうふうに狙ってるんじゃないかなと僕は思ってるので、ま、あん 本当はこの話ね、取り上げたくなかったんですよ。ただね、なんかこういったことで、なんかこう、記事がですね、明らかにですね、変更報道されてるので、ちょっとさすがに、これを見て、まあ、不快に思った方はいらっしゃると思いますし、なんか間違ってこういう情報を受け取ってしまったらね、ダメだなと思って、僕はあえてここでね、意見を言わせていただこうかなと思いました。で、僕の最終的な意見としましては、鬼滅の刃放送してください。うん。放送した方がいいですよ。っていうか。 うん、ちゃんと放送した方がいいです。あの、じゃないとですね、逆にですね、あの、この記事によって、その放送中止ができるんだみたいなね、そういう認識の捉え方みたいな、うん、なんかこう、ケチをつければ、勝手に作品が曲がってしまう、そういうものになりかねないので、あの、こういったですね、もう変な意見にはですね、耳を傾けずに、普通に放送してほしいなと僕は思いますね。で、しかもですね、鬼滅の刃って何も悪くないんですよ。うん、元々あった作品に対してそれは後からこういうい事件が大き きたからといってそれをこじつけにするのもおかしいししかも鬼滅の刃がそういったものをですね加速させるような作品ではないじゃないですかそういったものを倒す作品じゃないですかむしろそういうものはダメだよねっていうのを世間にこう知らしめるようなそういったね作品だったのでそれはむしろ放送するべきでしょっていう僕は思いますねうん、マジでそう思いました はい、ということで、皆さんはどう思いましたでしょうかいや、まあ、いろいろね、たくさん語っていきましたけども、皆さんはこういったね、えー、記事には騙されないように、そして、まあ、こういった記事に対しても、あんまりこうねあ、反応しないようにね、してください。僕はあえて今日は反応しましたけど、そう、なんか、こうコメント欄とかでも来てたしね、うん、僕の動画のコメント欄とかでも来てたから、あえて反応しましたけど、反応はしたくなかったです。なので、寝かせました。はい、本当は、あの、一日寝かせてます。はい。うん、ということでね、はい、こんな感じで今日の動画は終わりたいなと思います。えー皆さん 皆さんの意見なんかもコメント欄の方にお待ちしております。ありがとうございました。いや、僕はね刀鍛冶の査定、楽しみに待ってますよ。